別府大分毎日マラソン、5日大分市高崎山海卵前、J リースタジアム。日本学生記録を更新した横田俊吾、青学大、について、日本陸上競技連盟の瀬古敏彦副会長と、高岡寿生シニアディレクター、SD も絶賛した。 横田は2時間7分47秒で4位に入り、従来の記録は2003年に藤原正和、中大、玄監督がマークした2時間8分12秒を上回って学生初の2時間7分台に突入。正月の箱根駅伝から見守っていた瀬古氏は、3区でずっと最後まで引っ張って勇気ある姿見て、この子マラソンに向いている、と思った。 前回、昨年大会、ここで走ったことを活かしている。マラソンのセンスがある子だと思った、と絶賛した。元日本記録保持者の高岡 SD は、すごい記録が出たと思っている。7分は簡単な到達できないタイム。あの若さで到達できるのは能力が高いと思う、と称えた。さらに、一度集団から離されながらも順位を上げたレース内容にも言及し、